どうもリバーサイドに今佇たずんでおりま す, w シン ス, ケですスーツのオーダーメイドが作れるということでディーバーシルクさんに行きたいと思いますなんと青材も作ったりできるあ あ, あと他にもなんか帽子とかもできるって聞きました何でも揃うみたいなんで行ってきますディーバーシルクはルネッサンスリバーサイドホテルを入って右奥にあります 赤ねゃ、ね、あっと派派手手じゃないちょっと派手じゃないい。もこれでもいいじゃないですね これちょっと買えたじゃな い, ない独特しい感じをしとく食べるえー、どっちがいい、うん、こ, こじゃこっち、うん、こういうシャツも作れる作れるし、まあ全部視力よ、うん、めちゃめちゃ気持ちいいよ<笑>はいということで採寸終わりました 出来上がりを待とうとう思いますはい完成したようです1週間経ちました完成したという電話があったのでちょっと今から取りに行ってみたいと思います完成しましたんで試着します楽しみー 何っていう生地ですかシルクシルクプ シ, シルクのスーツを着ることになると思うね<笑><笑>いいね引き締まるねねこういうの着てねちょっといいレストランとか行ったら気分高くなるよね、うん、完璧あーああれ出たい BG <笑>ね BG ボディーガード。木村拓哉さん。ああ、今やっとるやつね。今のドラマね、視聴率結構いい<音声>。皆さんもこのバッグ買いにる。<笑>なんでやね。い, い, <笑>いやええー、けど。なんでやで も, でもないやろ。